It's <laughs> nice. 橋沼です橋沼お客様にお願いいたしますドアの開け閉めの際に手を挟まれたり小袋に引き込まれないようご注意くださいまた駆け込み乗車はおやめください